欲しいのに僕たちは懸命に着飾ってみても」「花より綺麗じゃないのはどうしてなんだろう」「自然と不自然の狭間で」 離して働いて食べて過ごしてゆく」「春の雨を浴びて」「秋のじ葉を受け」「地に深く根を張り」「天に向かって花を咲かせよう」「う夏の水は潤し」「冬の日は 下へと続く道を探して歩いて行くのは僕らの定め生<音楽>い茂る草をか 過ごせるように「花を咲かせよ」「夏のイチョウの緑」「冬の雪の白さ」「感じたままの心で大きな声で想いを歌おう」「命は 誰、ま、もまかず借り入れもせず蔵に納めもしない僕たちは喧騒の日々何を思い悩むのだろう春の雨を浴びて秋の千葉を 「美しいユリの花を咲かせよ夏の水」